こんにちは。今日は Voxy の 10.5 インチディスプレイオーディオ。こちらの方なんですけれども、こちら、オッドキャスト今使っているんですが、今回はこちら、ミラーリングとの違いについてご紹介をしていこうと思います。今こちら、オッドキャストを使っていまして、Android の OS 上で映していますで。何が違うかと言いますと、 このような形でタッチパネルで全ての操作ができてしまうということになります。今 YouTube のアプリタップして立ち上げたんですけれどこのような形でタッチパネルで全て見れてしまうとでちょうど私の動画があったんでこちら恐縮なんですけれどもこういった形でタッチパネルで全ての操作が で、ききてしままうううととというのがまずミラーリングと大きく違うところになりますでこういった形で、普通に iPad のタブレットみたいなものだと思っていただいていいと思うんですけれども、まあ、iPad のタ ブ, レ タ, ブレタブレットを使う感覚で、YouTube が見れてしまうと、まあ、いうことになります。 もちろん、今これ動画、まあ、こちら Amazon プライムでもいいと思うんですけれども、このように Amazon プライムもう見れるということははっきりしているんで、まあ、このようにタップしていただくと、はいまあ、こんな感じで、まあ、この辺はミラーリングとは変わらないわけなんですけれども、 このようにタッチパネル上ですべての操作ができてしまうと。もう一つは一番威力を発揮しやすいところというのが、例えば Facebook。Facebook はあんま使わないよって思われる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、例えば私の使い方で言うと、この Facebook なんですけど、私の使い方で言いますと、こう 保存済みのところに動画を貼り付けてあるんですが、最近少しまたハマっているものがあって、まあ、このような形で、例えば音楽を聴きたい。で、この辺のザードの動画とか音楽って、Amazon Music で入ってない曲だったりします。で、こういう曲を聴きたいといった場合があったり、私の場合はするんですけれども、 このようにフル画面で動画が見れるということです。Facebook の場合で大画面を見る場合には、スクリーンを縦から横に傾けなければなりません。そうしないと大画面で見れなくなってしまうんですけれども、今度その曲が終わった時、また次の曲に選曲したいといった時に、また画面を 横から縦にに戻さなないいないといいいととけう作業が必要になりますそこが少し煩わしいところだったりするんですけれども、このように、オッドキャストの場合ですと、普通にタッチパネルになってますので、そこを操作するだけで、次の曲が選曲できるという便利なところというのがあるということなので、まあ、Facebook の動画を使う頻度が多い方にとっては、 非常に便利な機能を兼ね備えていると思います。オッドキャストっていうのは、実はもう一つ画面というのがありますで。それは何かと言いますと、このマルチプレイという機能がついていて、カープレイとして使うこともできます。もちろん端末が Android Auto でしたら Android Auto ということで対応しているんですけれども、まあ、このように使うことができます。まあ、それによって、 普段聞く音楽、自分が好きな音楽を車に乗り込んだ瞬間から使えると、まあ、いうこともできます。あとはナビゲーションなんかも特に純正にこだわる必要というのはなくて Google のマップを使うと、まあ、いうこともできますし こちらでもいいと思うんですけれども、このように Google マップが使えたりということで、Apple CarPlay や Android Auto も使いたいと い, という方にとっては、この o ッド c a s t の方が非常に便利で、まあ、ミラーリングにはないアイテムになっていると、まあ、いうことになります。また、Android Auto に切り替えて動画等を見たいということなのであれば、 このボタンを押していただければ、このような形で見ることができます。ただ、一つ弱点というのがありまして、このマルチプレイっていうのを、今これ Bluetooth でつないでる、携帯と Bluetooth でつないでるんですけれども、ここからネットをやることができません。今これネットがつながらない状況になっています。 で、ここからネットをつなげようとするときにはどうしたらいいのかと言いますと、そのままネットをつなげるのではダメで、Bluetooth を一旦切る必要っていうのがあります。試しに今ネットをつなげてみようと思うんですけれど、 このような形になってしまいますんで、一旦、Bluetooth を切らなきゃならないっていうのが、少し面倒なところだったりします。で、この状態からまた Wi-Fi 接続ということで、まあ、そうすると、このようにネットにつながるようになって、で まあ、先ほどの Facebook でもいいんですけれども、このような形でネットが視聴できるということにはなるんで、で今これはあくまでもデザリングを使ってやってる場合なので、で今度5月31日以降、5月31日にこの Oddcast が出てくるんですけど、今これ私使ってるサンプル 品, プル品に関しては SIM カードが付いてません。 シムカードつけるには、認証を取らなきゃいけない、認証を取らないといけないらしくて、発売されるやつはシムカードが使えるようになるので、いちいちデザリングをする必要がないということなので、今のいちいちデザリングに接続するような作業というのをやらなくて済むということなので、つなぎ替えは楽にはなるとは思います。ただ今現状ですと、一度 Bluetooth を切って、それからデザリングを入れて、 で、Wi-Fi 接続をしなきゃいけないっていうことがどうしても出てきてしまうと。で、この状態からまたマルチプレイにつなげようとするとつながらないので、で、また Bluetooth 入れ直さなきゃいけないと。まあ、いうことが出てきてしまうと。まあ、いうことなので、まあ、そこが今少しこのオットキャストの使い方として悪いところになっています。なので、まあ、メリット、メリットということであるということになります。で、続きまして次はミラーリング。 どうかということなんですけれども、今ミラーリングにつなぎ替えたんですが、まあ携帯今ここにあって、まあ、ノアボクシーの場合でしたら、この下に配線を一応隠すことはできなくはないかなと思います。ただこのようにオッドキャストと違ってかなり配線が多くなってしまうので、まあ、こういったところの処理が少し考えなきゃいけないところがあったりするかなというところがあります。ただまあこれだけ このような形でまとめることは一応できなくはないということです。で、ミラーリングに関しては、まあ、HDMI を使うということになりますので、まあ、ここでオーディオ選択と。こうしますと、このようにミラーリングとして使うことができるんですけれども、オットキャストと違うところ、オットキャストでもご紹介したんですが、このようにタッチパネルでアプリの操作ができないということです。 そうしますと、もう携帯を見ないといけないので、よそ見をしないといけない。まあ通常運転しているときはもう携帯の操作はしちゃいけないんですけれども、これに携帯を見ながら操作をしないといけないということになります。まあこんな感じで、携帯を見ながら何を見るのかっていうのを選んでいくという必要っていうのがあるということになります。で、このボクシーに関してもしっかりと このディスプレイオーディオでも Amazon プライム映るということですで。昨日も、昨日もコメント欄で書かせていただいたんですけれども、営業の方が iPhone の11 Pro 持っていて、ディズニープラス見る方なんですけれども、ディズニープラスもちゃんと映っていました。カープレイだけを使うとか、Android Auto だけを使うといった場合は、車に乗り込んだ瞬間にすぐ 接続っていうのはされるんですけれども、ミラーリングの場合は、まあ、ここにもう配線がすでにつながっている状態なので、まあ、乗り込んだとき、まずこのように乗りました。で、パワーボタンを押します。で、ミラーリングを見たいといった場合に、まあ、すぐにこの状態から、携帯に ライトを接続そうするとこの状態だと映りませんって出てしまうのでもう一回電源が入ってる途中でつなげちゃうとこうやってつながらないという症状が出ますもう一回やってみたいと思うんですけど このように、繋がらないときっていうのもいっぱいあります。で、一回抜きます。で、入れます。で、もう一回 HDMI を選びます。そうすると繋がるようにはなります。なので、まあ、携帯に、このライトに接続して、で、繋がらない場合は、 hdmi を抜きさせるっていう、やはりそういったミラーリングに関しても、ちょっとわずらわしい作業をしなきゃいけないというのがありますんで、まあ、ミラーリングにしてもそうですし、オッドキャストにしてもそうなんですけど、まあ、一応一旦あるということで、まあ、今回ミラーリングとオッドキャストの違いについてを少しご紹介をいたしました。当チャンネルでは車曜日び